監監督督ラボの監督です、えー、まずはですねチャンネル登録500人ありがとうございますはいというわけでですね、えー、まずは感謝させていただきたいまずは感謝させてください YouTube 投稿を始めて2年8ヶ月その間投稿した動画253本一番再生された動画約3万3000回数ありがとうございます全動画合計再生回数25万再生ありがとうございます いいねコメントありがとうございました。監督の登録者の目標は1000人です。今回ですね中間地点折り返し地点というわけで動画を撮らせていただきました。 まあちょうど500人というわけで、監督がですね、この YouTube を始めたきっかけを、この動画ではですね、実は語ってなかったので、まあ、サクッと話したいと思います。2年8ヶ月前、YouTube を始める前ですね、監督、かなり人生について悩んでおりました。当時ですので、17年、18年ぐらい自主制作映画を撮っておりまして、映画祭に出しても上映できる作品に選出すらされずですね、自分は、こんなに、 長くやってるのに何もできずに人生が終わるのかと争いになってですねいろいろ考えておりまして自分にとっては高校生ぐらいから自主制作映画を保護にですね人生を愛んできて全てをかけてきましたえそんなわけで考え考え考 え, 考えた先 YouTuber になろうと決めましたなぜかと言いますと自分自身に問題があるのかなと自主制作映画を追求していたがために普通の人がやってこなかったものを結構いろんな面でサボってきましただったら自分のスキルアップを含めて YouTube をやってみようと決心しました正直なところ顔を出すのも私し。い 声を出すのもとにかく、人前に出たくなかった。そんな自分。でもね、このままね、何も結果を出せずに、もう後がない。というわけでですね、顔面を晒し、みんなやりたいことをですね、徹底的に追求して、動画を一本一本、魂込めて作ってきました。この2年8か月、YouTube を通して、たくさんの商品レビューだったり、大好きな映画やアニメのレビュー、毎年恒例、福袋開封、節原で激辛食ったり、見よう見真似でゲーム実況やったり、ASMR 撮ったり、外ロケしたり、旅行したり、フィギュア紹介したり、ラボットに出会ったり、それから嬉しかったのは、企業案件、 まさか自分にね声がかかるとは正直思いませんでしたこの YouTube をやらなければ全くもって知らなかった世界もたくさん知ることができましたさてこれからですサントクラボセカンドシーズンではないまだ 1000、えー、人登録したらもうセカンドシーズンに入るけどもアニメで言うとワンクールですクークールで次のシーズン2日に行くためにはあと500人普通に行ったらあと2年ぐらいかかりますでもできる限りやっていきたいなと思っております何かを変えるとかは特にありません自分が本当にやりたいことおすすめしたいもの記録に残しておきたいものをですね動画を通して一本一本出していきたいと思っておりますそして今後についてトゥ食べオケイ音オッケー役者オケイよいスタート はい、えー、監督ラボの監督です。というわけでですね、これからですね、今後の展望を動画に残しておきたいと思います。えー、チャンネル登録1000人になったらですね、こういった動画をまた撮りたいと思うんですけども、今現在500人のど 500人の状態で残しておきたいと思います。えー、動画投稿に関してはですね、どんどんどんどんと、えー、出していきたいと思います。えー、最近ですね、2時間ぐらい動画止まったんですけども、えー、自主制作映画の脚本で結構ね、ぐやーんと全集中しててですね、何も手をつけられないぐらい、えー、すいませんでした。というわけでですね、今後はですね、自主制作映画を取りながらですね、YouTube 監督ラボを上げつつも、自分のね、目標、えー、夢をですね、実現に向けて頑張っていきたいなと思っております。で、最初にですね、まずちつご報告があります。企業案件ではないんですけども、フィピンの公認プロになることになりました。ありがとうございます。 え、ピピンって何やねんってね、どう思う方もいるかと思いますが、今後動画を出していきたいと思います。まあ、ざっくり言いますと、監督の商品でビ結構出してるかと思うんですけども、その商品のサイトをですね、別で立ち上げて、え、それをね、お勧めできるというですね、えー、プロですよ。ありがとうございます。向こう側からプロになりませんかありがとうございます。公認のプロ、頑張っていきたいなと思っております。こちらに関してはですね、まあ、YouTube 動画と連動していく形になりますので、後日、ピピンとは何歳という動画もですね、出していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 高校生ののの頃に夢ががでできたのが自分の映画をですね全国の劇場で流したいっていう、ね、映画監督を目指したわけなんですけど も, もうその夢に関してはもういいかなと別にそれは諦めたというわけではなく夢が変わったというところですねやってます。何だろか な, かなそうだな、まあ。19年やっててある意味ちょっと決着がついたかなという感じはあります。 まあ、でもね、映画は好きなんで、これからもやっていこうと思いますが、YouTube デビューしてから、何かしらやっぱり夢、なんだろうな、今自分が最もワクワクしてワクワクできる、え、ものをですね、追求していきたいと思います。もうこれはね、40になっても50になっても60になってもですね、人生を楽しんでいける人間になっていきたいなと思っております。はい、というわけで、え、これからもですね、ワクワクドキドキを求めて、え、YouTube 動画投稿していきたいなと思っております。では、 また、登録者1000人になったときにどれくらいかかるか分かりませんが、できるだけ早く、この愛犬ナビとともによろしくお願いいたします。登録者1000人になるまで生きてるよ。お前はもう10歳なんだからな。まあ、できる限り最短でいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ありがとうございます。 まずは感謝させて監督のですね、目標、ね…あれえー、今日の…えー、うん、自主制作映画えー、に、えー、もうね、中間地点で今2年、ね、はい、というわけで、今後やっていきたいことをやっていき…えー、POW! もう一回いいっすかえー、